「それがどこからやって気きてたのかはっきりわからない」歩き合う「ある日ある時いつの間にやる世界を歌た戦いは始まっていた」「人々にはことも立てもなきゃいけない」またまた「バカロダ顔い生きてる部屋ではない」 「水を作れ宇宙もよこせよ」「息はやめろ」「聞かないじゃないと浮かなきゃダメだろ」「守れよ守るな」「こんなんか始まってきた」 い《あなてがすぐ現れる》《はこの死のつまりだ》《いや》《高い戦いには終わりがなかったいつまでも》 私は道も行くかがう情感が始まっちゃう生き物は神衆名を増えと意を引き返すここに居場所はないあらてらす